皆様こんにちは踊り屋一ですよろしくお願いしま す, しします、えー、私たち石巻ずっと応援し続けて去年までは「桜流という曲を踊っておりましたが今年から皆様とのご縁を強く感じて「縁日」という曲を踊り始めました先週ちょうど日曜日石巻の、えー、港町こちらの方で、えー、夏祭りを開催してまいりましたその中で仲間になった 1名が今日応援に来てくれましたということでそれもご縁皆様とこうやって顔を突き合わせるのもご縁本当に縁で結ばれている私たちのチームということを改めて認識しておりますということで元気いっぱい踊らさせていただきますよろしくお願いいたしますそれではまいりましょうえにし you 踊り県の皆さんありがとうございました。